22世紀その事件は私ドラミが卒業明日に控えたロボット養成学校で起こったんです20世紀から来てくれたお兄ちゃんまで巻き込んでんだ急に空が暗くなったぞはあ珍しいのこんな天気は 安家楼 その親友テレカはお兄ちゃんと友情を誓い合った彼ら6人を呼ぶための道具だったのですドラえもんじロボット学校7不思 究極のカンフーワンドラブラジルの若きスーパーストライカードラリーニョうわ 見い見い<笑>古代アラビア砂漠伝説の魔術師ドラメッド三世<笑>氷の大地ロシアさすらいの星ドラニコフ。 投入しっいってねえ。 ドラもう朝はうまくてらえわ 校長先生たちを助けてくださいおお私の白馬の王子様がえお<笑>すまへんよう白馬の王子キッド様の登場だぜあしかしドラえもんに呼ばれたと思ってかっ飛んできたのに待ってたのはガキンチョの妹かよガキンチョでドラえもんは一体どうしまったんだ へちゃむく れ, へちゃむくれしかしこの学校も俺がいた頃と変わんねえなあ あ, あのー、あ, あたしドラミ あ, ああガキンチョでへちゃむくれのドラミだろ<笑>へ<笑>新うてれかあっ こいつが俺をここに呼び寄せたんだんあお兄ちゃんはなんだか不思議なものに吸い込まれちゃって不思議私の卒業式を楽しみにしてわざわざ来てくれたのに校長先生や他の生徒たちもみんな消えちゃったのよ、ね、助けが来るまでと思ってここに隠れてたけど四次元ポケットの中の道具も そうかねえなよっとよ し, しかし学校の管理をしているはずのダディ十三号はどうしまったんだダディ十三号ああ、俺がここにいた頃はいつもいつも学校を守ってくれてたぜ下校の時刻になったぞまだ勉強している生徒は遊ばなきゃダメだぞ今学校を守ってるのはマミー14号っていうコンピューターよ下校の時刻よ 良い子は後片付けをきちんとしてよ宿題忘れないで持って帰ってよ寄り道はダメよロボットマンションまでまっすぐ帰ってよみんな明日も元気に登校してよううマミー14号何か不思議なことがこの学校に、まったーあっじゃるのよバカ言ってんじゃねえよ 何なんだあれや なんでうう<し合> <commencer> <Android> <音><音>わっわかったよ。<音><音><音><音> これこっっみんな学校の生徒よ何 はあっ。 俺の食い逮捕作ってあ げ, ろ、ねてあげろね、ようやね。<笑> ワンドラワンドラさんあれは私たちがこの学校にいた頃工作室のアシスタントをしていた工具の鉄人確か今は使われていないはずですがどうやら何か異変が起きているようです スーッドカンドカーン ありがとうきっとどうやら学校全体に当せんぼカバーがかけられたようであるこのままじゃ学校に入ることも出ることもできないであるエド待ってろよ仲間が来てるといいんだがワンドラさん大丈夫かしらとにかく学校を調べるであるオメの空気大砲どっから調べるかお兄ちゃん 君たちわがはの話聞いてるどうしちゃったのみんな寝てるわうんここは音楽室であるな入ってみようぜワなんじゃこのうるさい音は よしわがはいのまほう音楽を聞かせるである これ以上学校をめちゃくちゃにするっちならわがはいをおこるでー 飯か な, えけてれないでしょうねドラミーここは体育館ドラミスなんだこりゃ夢の続きかよしそれならお加減しないぜ<音声>へ なんだいたのかちょっとは手加減してよねあうらっうわっ首が転がったしかも旧式のガラクタどもだへえ何でこんなの全員キッド様がぐーもねも出ねえように<音声>あ腹へって俺もう動けねえウソでしょ、えー 天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ牛を倒せと俺を呼ぶ<笑>このエルマタトーラ様が来たからにはもう安心だぜセニョリータセニョリータそこに転がってる役立たずと一緒にどっかに隠れてなおにかへこへこ本当トに役立たず。 ・さあかかってこいガラクタども・キキキキ・・<音声>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラんかかししったたガラクタににててては気の利いたこととするるじじゃゃねねええひょっとして何かに操られマコぞ ドラえもんずイチの力持ちなんだよまいったかちょっと疲れたかなふかふかベッドもあることだしおっとシェスタシェスタお昼寝だい。<笑> <笑>給食室の調理メカ全然使い物にならなくてどら焼き一つ作るだけでも大変だったのよいやうめえよドラミ料理の才能あるぜよーし腹いっぱいになったらみんな助けに行くからな待ってろよそっかこの人誰よりも早く駆けつけてくれたんだった仲間を助けるためにご飯も食べずにおかわりえっ だめよもう材料ないんだもんああ給食室なのになんで材料がねんだよねなんでなんで知らないわよちゃんと探したのか探したわよここもかそこもこっちまっ。もこの冷蔵庫の中はどうだそれ古いからもう使われてないのよどれどれ、うんうん、開かねえぞこのバンカせ。ー 行え何ンー絶対あっこれは。 食室のロボットたちが氷つけにされてるヒエビエビエっとあたもうダメバカ野郎諦めんじゃねえよあら<スリー>ドラニコグなんでなかなか来ねえと思ったらこんなところで凍ってやがんの、うん、頼りにならねえやつええそっかこの手があったぜ 見えちゃった。うん、何言ってんだよ。んもう前見えないじゃないの。ドラニコフのやつ、は、丸いものを見ると野獣に変身するんだ。あ、丸いもの。 よしちょうどいいぜ唐辛子ソースだオラ2く分 大丈夫か大丈夫じゃないここは…理科室じゃねえかきっとここにも生徒たちが…何？なに生徒が…探しちゃったよドラリニョ あ, あれミニドラをこんなとこに閉じ込めちゃうなんてひどいミニドラサッカーチームかドラリーニョあれ ひょ っ, っ, っ, っとしてボクたちをおそうとしている ほにほにほに あっここは視聴覚室か。 何かしらマミー14号の周りにあるリングはあれは確か機械の動きを止めるストップリングなんでそんなものが あ, あ, あっ出たーあ待てよ今までの敵はみんな今は使われていない古いロボットたちだったってことは分かったぞあいつの正体が ドロミちょっと耳かせ。 ドラミだあのビカビカしてるコンピューター。 久しぶりだぞ高所協賞の銀座 だ, だって13号まさか古いロボットたちを操ってたのはおめか古いからってお祓いぼこにするからだぞラヒデ違うわリフレッシュして新しくなるはずだったのよなのにつ当たりするなんてそうだラヒデお前らに使われなくなったロボットの気持ちなんかわかる技はないぞ おいおい、みんな同じロボット同士、仲間じゃねえか仲間ならばその仲間がどれほど信用できないものかも教えてやるぞ何にみんなお兄ちゃん、無事だったのねおにゃおにゃちょ、ちょっと、俺ら高いところでふざけるのはやめろおにゃ ふにゃやめて 言っただろおめえだけは絶対に守るってな言いなりにならないぞなバカこの帽子は特別製でな悪い電気なんか通さねえんだよ、うん、やめえらだ情けねえぞこんなアンテナに操られちゃうほどドラえもんズの友情は弱っちいものなのかよ友情なんて忘れたとは言わせねえぜ ドライモンズの友情伝説をな命を懸けた幻の古代神殿での大冒険秘密の友情を誓える者だけが使うことを許される伝説の秘密道具「親友テレカ」を手に入れた日のこと思い出せ<笑>あっ<あ><笑>ドラえもんズ どっか フレッシュしたぞこうしてじけんはかは解決したのです 学校を狂わせたあの雷はお天気コントロール衛星の故障で偶然できたものだったそうですダディ13号はマミー14号と協力して学校を守ってくれることを約束してくれましたみんな自由になり古いロボットたちもリフレッシュさあいよいよ卒業式です